はいえー、それではあの今日の後半はそのモジュラーインバースで方逆円の計算というを紹介したいと思います。でテキストはあの60ページのセクション 4.7 ですので持っている人はそちらも見ながら確認してください。でえっと、ここではあの、まあ、いくつか言葉を確認しておきますけれども、まあ、R は可観感とします。I を R のイデアルとしまして そうしますと r で割った常用管というのを考えることができますでここでやろうとしている計算はですねこの r o i という乗用感のある弦 a があの単元すなわち情報の逆元を持つときに、まあ、その逆元を実際に計算してみましょうという話です。で、まあ、この逆元の計算にあのゆっ有りとご情報が有効であるということを紹介したいと思います。 そこで、まず、定理として、この方角円の計算が可能であるということが、定理 4.48 ですね。テキストで定理 4.48 に書かれておりますので、まあ、それを説明しましょう。R と D ですね。R をユークリット成域として、それから D をユークリット関数とします。そして、A と M を R の元とします。で、この時に、 まあ、A モード M っていうのは A を M で割った乗、えー、用ですねこれがそのあの R overMR の単元であるならばまたその時に限って、えー、とこの A と M は互いに素であるということがあの言えましてでさらに、えー、この時にその各種ゆっくりとご助報を用いて乗用感 R overMR における この A の代表現です、ね、A の, 代表現の情報の逆転 B を計算できるというのがこの定理の主張です。で、えー、と一応この証明なんですけれども、まあ、非常に簡潔にこう同値関係でこう表してみたんですが、えー、とまずこ の, あの R o v e r m ルという乗用感においてこの A の代表現ですね A を代表現とする弦が まあ、この女優館の単元であるならば単元であるというのはすなわちこの女優館で情報の逆元を持ちますからそれはどういうことを言っているかっていうとある R の源 S が存在して SA ですね A の S 倍というのが M を法として1に合同であるとすなわちこの S っていうのが M を法として A の情報の逆元になるということを示しています。でそれは あのそ の, あのモジュロのですね言葉をあの言い換えればあの R のある弦 t というのが存在して sa-1 というのがまあえと m の t 倍になっているということを言えているわけですね。でこの sa-1 イコール tm をうまく移行すれば実はこれ sa プラス tm イコール1という関係式になりまして でこれはあの取りも直さずこの核処理ゆうくりと誤除法で見た式ですよね。<笑>うん、で、えー、この形のものがあの1になっているということは、えー、とこの S と T というのはあのこの A と M を入力とする各処有ゆと誤除法で計算可能であってしかもこの A と M の GCD は1であると。つまり A と M は互いにそうであるということが示されます。 まあ一応こういう流れでですね、その、えっと、常用間での、その、ある M を法とする逆減を、この、各種有機とご情報で計算できるということがわかるわけです。えーあ、あそうですね。で、と一応、あの、まあ、微項としまして、と、まあ、定理のことから言えるのは、その、A と M ですね、A と M の入力とする、 その各種有とご情報の出力を RST の組とするときに、えー、ともし R が1であるならば、えっ、ー、と、この S ですね、S、S をのその R over MR におけるその、まあ、その乗用ですね、S っていうのが、えっ、ー、と、実はその R over MR における A の情報の逆減になるということで、 えー、とで一方でもし R が1でなければこの A というのは A を代表元とするようなその R overMR の元はあのこの乗用感の単元ではないということがわかります。こまでいいでしょうかで。それでは早速あのじゃあ例題をでですねそのことをちょっと確かめてみましょう、えー、とことテキストの例題 4.49 というのがあります。 ので、えっと、テキストを持っている方は見てみてください。R をまあ整数感としましてで、M を29、それから A をえと12とします。で、えー、とこの時に、その M ですね、29を法として、この A イコール12の逆減がもし存在すれば求めてみましょう。というのがこの例題です。でそこで、えっと、先ほどの定理に従いまして、えっと、この、 M ですね、29と、それから A が12を入力とする、あの、各所有機のご情報を実際に計算してみます。で、こう、バッと、こう、あの、えっ、ー、と、何ステップか、えっと、R2、S2、T2、R3、S3、T3、R4、S4、T3、R4、S4、T4 というところまで計算しますと、え、あもうあの、歩くか、アルゴリズムに従うと、もう一回、けもうワンステップ計算ですね。アルゴリズムに従うと、 この R がゼロになるまであの計算しますのでそこでえっとこの r 一個前ですねこの R4S4T4 の結果からですねこのえっと29の5倍にえっと12のうんとマイナス12倍を加えると1に等しいということがわかりますのでそうしますとあのこちらの合同式にありますようにえっと A のマイナス12倍が 29を法として1に合同であるということが分かります。で、29を法としてそのマイナス12に合同な、あの、まあ、毎週12ももちろんいいんですけれども、まあ、仮にこれ、引くの数を取るとするならば、マイナス12に合同な数として17というのを挙げることができますので、この場合は、例えば17ですね、17がこの29を法とする12の逆減として求まったことになります。もちろん 今は特にその逆減の政府に関する問題の制約はないですからもちろんマイナス12があのこの12の逆減というふうに言ってもいいわけですね。はいまあ、でいいでしょうかではあのこのですね方逆減 の, の計算を使いまして今日はもう一つあの例題をあの解いてみます。えー、と問題 の四点五十五っていうところにありますけれども、代数代数的数の逆数の計算というのをここでは取り上げます。えっ、ー、とこの問題では、あの方程式、あ、そっか、ここではの実数ですね、実数、とりあえず実、あ、わかんない、実数とか考えな い, いですかね、とりあえず実係数のまあ多項式を考えて、で方程式 X3 乗 -X2 乗 x 三乗マイナス x 二乗マイナス x マイナス一イコールゼロの この時に、その α2 乗プラス α の逆数をですね、えっと、aα2 乗プラス bα プラス c の形で表しなさいというのがここで当たられると問題です。ただし、えっと、a と b と c は有利数として表すというのが条件です。で、そこで、一応あのー、 拡大体の言葉をですね一応ちょっと確認しておきます と,、えーとまあ、この与えられた方程式を f と置きまして多項式か与えられた多項式を f と置きまして、えー、と方程式 fx イコール0のコンの一つを α とした、えー、ときにこの q の括弧の α というのをその有理数帯 q の α による拡大体と呼びます。 えっと、この辺の話はもしかするとまだ大数の授業でやってないかもしれないんですけれどもま あ, あのいずれ多分今年度中に多分扱われると思います。であ と, とこれとは別にその有理数を係数とするような あ, あ有理数上のか有理数上の x による一変数の多項式間というのを9、まあの括弧 x というふうに書きますけれどもでそれを えー、と fx で生成されるイデアルで割った乗用可っていうのを考えます。で、えー、とここで使うあの事実としましては、と, えー、とこの、かと大数って、大数じゃない、えっ、ー、と、有理数体か、有理数体 Q のアルファによる拡大体の元っていうのが、まああのこういうアルファの二次式で表されたのに対して、 この α を二次式で表したときの a と b と c を使ってですね、この乗用感ですね、この有理数係数の多項式感を fx で割った乗用感における弦、こういう二次の多項式になりますが、この二次の多項式に対応づけると、これ順度計になるわけですね。しかも ここで、ク x が規約ですと、実はこの対応は同型になります。そこで、今ですね、その、求めている、与えられた問題というのは α2 乗プラス α の逆数をその拡大体で求めたいということなんですけれども、この拡大体の問題をですね、この乗用感、右側の乗用感で移して考えるんですね。そうすると、 えっとアルファ二乗プラスアルファっていうその代数的数に、あの、を、この、ま、あャドで写した、えっと、乗用感の源っていうのは、あの、x 二乗プラス X という多項式になりますので、まあこれを仮に GX として置いておきましょう。そうすると、えっと、と左側のあの拡大体で、アルファ二乗プラスアルファのあの逆減を求めるということは、あの、右側の乗用感の中で、この GX の その逆言を求めると。えっ、ー、と、十用関での逆言を求めるということになります。で、言い方を変えますと、これは、の Gx の、の Fx を法としたとき の, の逆言を求めるという計算になりまして、実はあの、の今日紹介した、そのモジュラーインバースの計算が適用できるということになります。そこで、えー、と今ですね、その法 法になっているのは fx でその逆減を求めたい対象が gx でしたからあの、まあ、今日紹介した法に従いますと fx と gx からあのこのを入力とした拡張ゆうけと語乗法を計算すればよいということになります。で、あの計算の仕方としては、まあ、あの今までの拡張有うと語乗法であのこの授業で扱った計算は主にあの整数上での計算が主だったんですけれども あのこれ多項式に関しても同じように乗用を取って計算すればあの進むわけですね。で、まあ、このスライドの通りにえ、まあ、R0 と R1 からですね R2 を計算してで R3 を計算していきます と,、えー、とここに、まあ、この 計, あの計算例では乗用が0にならないうちにこう計算を止めてしまいましたけれども この R3 の3、S3、T3 の組み合わせから、えーとまあ、こういった関係式が得られるわけです。えー、Fx に -x-2 をかけたものと、それから gx に x-2-3 をかけたものを加えれば、まあ、2になりますと。で、えー、そこでまあ両辺を2で割れば、あのこういった形でその、まあ、右辺を1にできるわけですね。で、この等式をまあ合同式の形で読みますと、えーと 2分の x2 乗マイナス3に gx をかけたものがまあ fx を法として1と合同になりますということを言ってますからえとそうするとあの今までの事実に戻って元の問題を解きます と, そのさっき、えー、と今求めたかったそのだなんでしょう代数的数ですねえと逆年を求めたいと思ってた元の代数的数っていうのはえと α2 乗プラス α でしたけれどもこれはまあ gα ともかけるわけですね。 この g フ α の逆減というのは実は2分の α2 乗マイナス3ということで求まることになります。で最後に実際にじゃあその2分の α2 乗マイナス3が α2 乗プラス α の逆減になっているということをちょっと計算してみましょうというのがこの最後のスライドですね。実際にこの2分の α2 乗マイナス3に α2 乗プラス α をかけてみます。 そうしますとあの右辺にありますようにえっ、ー、とあまあここですねこういった α の四字式になるんですけれども実はこの α の4乗プラス α3 乗マイナス 3α2 乗マイナス 3α っていうのはとこの f ァですねこ の,、えー、とこの α を定義している f の多項式なんですが<笑> fα, でちょうど割あ fα で割 る, 割ると。 割りますと乗用がちょうど1になりますのであの、まあ、このエクアファっていうのは代数的数を定義する多項式ですからここは0になるわけですね。そうするとあのちゃんと1になるということが確かめられます。ここまでよろしいでしょうか。はい。 ということで、今回は、その、ま、拡張ユークリット誤助法の性質からですね、あの、一部取り上げました。この、まあ、えっ、ー、と、状況に応じて、また、あの、拡張ユークリット誤助法の、あの、必要な、他の性質も取り上げる場合があります。であと、あの、今日は、その、拡張ユークリット誤助法の応用の一つとして、その方、法逆元の計算ですね。 あのまあ、モジュラーインバースと呼んでますけれどもこの方逆転の計算を紹介しました。で次回は核処ユークリッと互除法の性質についてまたあのいくつか別のものを紹介する予定です。でそれから核処ユークリッと互除法 の, あの応用としましてはあの実数の連分数展開ですね。えっ、ー、とテキストっ と,、えー、と 4.13 節になりますけれども。 あのそちらを紹介する予定ですので、あのまあとぜひこちらのテキストの方でですね内容を予習してもらえればというふうに思います。ここまで何かありますでしょうか。それではあの今日のあの講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。